皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2023年1月17日、オーケ真相の迷宮フィーバーが始まりました。1日1回、オーケ真相の迷宮の入場料が無料になるので、フィーバー期間中は毎日通いたいところです。 入場料は無料ですが入場した後にライジンの効果を使うこともできるので積極的にやっていきましょう今は金作期間中なのでこの構成でずっと潜っていますがこの構成の弱点は毒状態を解除できるメンバーがいないことですねそれで全滅するとかいうことはないですがずっと毒ダメージを食らっている演出が出続けるのでちょっと気持ち悪いかもしれません 真相の迷宮実装当初より自分のキャラクターが色々パワーアップしているので、ボスについても割とゴリ押しができるようになりました。1分クッキングのパターンもだいぶ簡略化されました。そのパターンを垂れ流します。